百種武道具店の動画<音楽> いそ「ソンプルソンソンプルソン」ああ「ソンプルソンソンプルソンプルソンプルソンプルソンプルソンプルソンプルソンソンプルソンプルソンプンプソンプルルソンソンプルソンプルソンンソンルソンソンソンンソンソンルソンソンソン したときおならでたもういっちょ!」「ソンプルソンソンプルソンキョ夏場の汗が目にしみるわ」「ソそんルソそんンプそんンキョスパ市内のささくれよチェック」「そんプルそんソンそんソンそんスパそんン」「ソンプルソンソンキョスンキあれ もう映ってるもう始まってるこんにちは百死ブログ店瑠華ですやってますかおお今日は尊虚の話をします尊虚ってただしゃがんでるだけでしょって思うかもしれないんだけどしゃがむと尊虚は全然違います尊虚っていうのはいつでも戦える体と心の準備をして下っ腹とか太ももにじわーっと力が入ってる状態しゃがむっていう状態は力がもう抜けちゃってるんだよねここがまず大きく違いますじゃあ尊虚のやり方を見てください 尊虚のポイントはグラグラしないようにしっかりとつま先で立つことです123の3で抜きます礼をして対等して123で抜きながら尊虚になります礼をして対等して123で抜きながら尊虚の姿勢 損挙の時の足の移動は3歩出るんですけれども、3歩出た後に、1、2、3、左足を右足に引きつけます。その時に右が前、左足が後ろです。同じ位置ではありません。必ず右足が前、左足が少し後ろです。立ち上がったら左足だけくるっと回して準備 OK です。立ち上がってバタバタすることはありません。 立ち上がったら左足だけくるっと回して相手の方につま先を向ければ準備 OK です。足の幅は90度ぐらいしっかり大きく広げましょう。この足の幅が狭い人ふらふらします。ふらふらする人はここが狭いんです。広げると安定します。足幅を広げると安定します。足を広げる時には自分のつま先の方向 つ尊先の時は右膝が前左膝が後ろだから上半身が少し半身になります足だけ横に向けて上半身はまっすぐという方が不自然ですかかとの上にしっかりお尻を乗せましょう足幅が広いとかかとの上にお尻が乗りません尊虚の時上半身はまっすぐ すぐ下ろします。まっすぐ。初心者の方はすぐ前かがみになってしまいます。損挙の動作は早すぎてはいけません。じわーっとじわーっと準備を整えます。損挙して構えたときに趾内が上下逆さまになっている人、もしかすると趾内を上から 握り込んん。でいるるのかもししれままませんそうすす。と鶴が下に来てしまいます竹刀を抜く時には右手の手首を折って返してそして竹刀を抜きましょうそうすると鶴は上に来ます竹刀は必ず体のそばを通って上から抜きます必ず上から抜きます横はダメです横はダメましてや下から抜く人もこれは間違いです 必ずしないは体のそばを通って上から抜きます初心者によくあるのが尊敬した時に右のかかと右足のかかとが床についたままの人がいます両足ともかかとは上げるようにしましょうかかとは上げます大事なことなので繰り返しますがフラフラしてしまう人これは 足幅が狭いからです。これをぐっと広げる。90度広げると、どっしり安定します。1、2、3で尊敬するときに、肩に力が入ってる人がいます。肩はリラックス。下ろしましょう。あとは剣先ですね。尊敬のときは剣先は離れてます。これが交わってる人がいます。これは間違いです。尊敬のときは必ず剣先は離してください。 また損挙した時に剣先が上を向いてしまう人、これはドラえもんの手で竹刀を握っています。必ず相手の喉元に剣先をつけるようにしましょう。意外と多いのが、損挙するまでの間、相手を全然見てない人がいます。損挙の時にバランスを崩して竹刀を床につけてしまう人がいます。剣先を床につけてバランスを取るのだけは絶対にやめましょう。